はーい、お久しぶりでーす。はい、久しぶりです。はい、ご紅茶いただいてます。今回撮影してないから別に、<笑>はい、紅茶飲んでるかどうか<笑>は。はい、いつもと同じように紅茶飲んでまーす。 撮影なしですね。あ、一 回, 回。あ、分ぐらい。そうなんですか。<笑>いや二回目はそのカメラがオフになって電源が電源じなくてオフになっていることはわからなくて三十、うん、分くらい喋り続けて<笑>だけど運良、うん、くその携帯でもその録音してたから、うん、そ, それやってはい。音声だけでやってました。うんうんはい、じゃあ久しぶりの撮影ですが。 そうですね。は い,、はいえーよい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いつぶりですか、はい、えー、っと、多分 YouTube だと、うん、えー、あの、今日か明日、あの、三ヶ月、あ、4ヶ月前のものをアップするから、うんうん、そうなのね。YouTube から見るとすぐすぐ、すぐその、<笑> 11月にアップして、12月にアップしてるこんです、ね<笑>ね<笑>はい、この前、録音したのが、まあ、撮影、撮影というか、ポッドキャストをしたのがですね、うん 7月、あの、楽器が始まるちょうど前で、うん、今学期いろいろ、あの、新しい科目がありますよねっていう話をしてて、うんうん、社会の科目がね、うん、1個増えたし、うん、社会の科目がありますよねっていう話を、うん、今朝編集してて、うん、あ、<笑>何ヶ月ぶりのポートキャストが。そ楽器が終わっちゃった。そう、<笑> 4ヶ月ぶりのぐらいろいろありましたね、今学期は。そうです。まあ はい、どうぞ、お知らせを、<笑>報告をお願いしま す, す、ね。どんなことがありましたか、えー、今学期はいろいろありましたって言っても、<笑>もね、特にうーんと、そうですね、新しい科目が増えたっていうのが今学期、うん、えー、まあ、今までのその日本語があ、あの、今まではずっと日本語を教えてて、うん、じゃあ、日本語で教える科目も、ちょっと考えてみようということで、うん、えー 社会と歴史の、うんえー、科目が一つずつ増えたし、うん。生徒の反応はどうですか生徒がですね、今日はあのちょうど、えー、会話の試験があって、はいえー 生の反応っていうか、<笑>そうですね。はい、いろいろ文句が、もう文句ばかりの<笑>、クレーマークレームばかりの、愚痴こぼし試験っていう、本当にキャンジューが愚痴こぼしができる<笑><当に>。<笑><笑><笑> でも、途中で先生のせいでっていう言葉がおかげ っ, ていうのを伺ったかもした。 <笑>そう か, そうかじゃあ、ね、生徒たちにとってはちょっと難しかったのかもしれないですかそうですね私たちも初めてだったし、うん、いろいろで、えー、迷ってあげて、まあ、一応最後まで進ん張りましょうっていうことで、うん、<笑>教師は先生はでそうはできるんだけど、うんうん、生徒は、まあ、難しいかもしれないですね、うん、ああとは来年の文化祭も何、うんね、とか形形が そうですね、生駒先生、うん、よろしくお願いします あ,、はい、あバトン渡しですか、はい、バトンタッチか<笑> バ, トンタッチバトンタッチですこの前1回目のミーティングが終わってまあなんとかやりたいことをリストにして、うんうん、なんとかねできたら、うん、あとは準備を進めるそうですね、うん、あ, あともう一つお知らせっていうか、うん、今年がもう多分3年ぶりに、うんえー、学士課程123 学年三つともちゃんと揃ってて、ねはいまあね。他のところは当たり前だろうと思んですけど。が<笑>。我が。<笑>我が日本語学科、まあ。いろいろありました<笑>そうですね。久しぶりですね。そうんうん、ですねそう。新入生も入ってきたから、今学期は。うん、新年度ですからね。ね、えー。楽しくね。一年生もどうですかカ、はい、リック先生。そうですね。一年生も、まあ、 結構頑張っっててままますす、ね、す、ね、うん、そう思います<笑>、うん、楽しくやってますそうす1年生年生のいつも掲示板のところでね何か見てるんだけど、うん、そこを通るといつも笑顔で「先生おはようございます」<笑>で、ちょうどその2年生とか3年生になると、うん、多分そっちがね「はい、あのあまたこいつか」みたいな<笑>。<笑><笑> <笑>すごい真剣な顔で挨拶してくれるんですけど、ね、一年生はまだまだその、ね、わ私たちの素顔を見てないチ<笑>まだ角を隠してるんですか、先生が。私はどっちかというとじ教えてないし。うはい<笑>うん、そう。<笑>まあ一年生は文化祭 も, こうもう積極的にいろんなことをやりたいって、ね、自分から言ってきたのあよかったよかった。今年初めて、あの、今日コスプレ、 もうやりたいって言って<笑>まあ2年生だけうんあ2年生なんだ、ね、はいあ、まあ、でもやりたい人は誰でも参加可能なので、はいはい、言い出したのは2年生 の, 年生の、はい、留学生の<笑>あ留学生のです、ね、は い, その 留, 学はここい留学生の方さんですではじゃあじゃあ今日のテーマ今日のテーマですね、はいはい、カルチャーショックですはい えー、日本人、イエェリュー、まあ、で教えている、教えていた、いる。<笑><笑>両方ですね。ま、まあ、両方。まあ、ハイダラで生活、暮らしている、その、日本人に、うんえー、インドでのカルチャーショックについて、うんはい、はい。ちょっと簡単に、えーはい、話を聞こうかなと思いまして、今日、はい。はい、今日のポッドキャストをしてます。<笑>はい、は, いはい。では、行ってみましょう。そうですね。はい。じゃあ、まずは、その、ハイダラには、インドには長年、 はい。アメミアは、インドには長年いますけれども。そうですね。はい。じゃあ、そのアメミアさんに。<笑><笑>そうですね。ハイデラー、インド長年いると言っても、南インドは本当に初めてだったので、えー、特に食べ物が全然違うなと思いましたね。えっ、ー、と、辛い <笑>西ベンガルはそんなに辛くないんですけれども、うん、ハイデラバードの食べ物はとても辛くて初、うんうん、め慣れるのに結構時間がかかりました今でもやっぱりえっ、ー、と何レストランとかで食べ過ぎるとちょっとお腹がが緩くなるかなって感じですね生駒、うんえー、先生もそうなんですか辛いいとは思いますけど、はい でも、ハイドラバードってビリヤニが有名じゃないですか。はい、でもビリヤニはデリーの方が辛かったです。ああ、<笑>そうなんだ。<笑>デリーで初めてビリヤニ食べた時は、すごい辛くて、<笑>本当に全部食べきれないぐらい辛かったんですけど、<笑>そうそう。こっち来たら、<笑>美味しかったです。そうですね、有名なだけあって、はい。ビリヤニも何種類かあって、 辛いっていうビリヤニもあれば、ちょっとあ、うんあま、その甘いビリヤニもあるので、デリーのビリヤニはどうですか私、食べたことがないんですけれどね。そうですね、デリーだと、まあ、北インドのビリヤニって言って、うんまあ多分やっぱりラクノのビリヤニだと思います、えー。ラクノっていうのはご、まあ、存知の通り。 北インドの大きな町ですから。うんはい、北インドだと、酪農のビリヤニが一番有名ですねで、うん。北インドで食べられるビリヤニは大体酪農のビリヤニ、うんまあ。他の言い方をするとア、アワードの名アワードっていうのは古い、まあ、インドの地方の名前なんですけど。で、ゴルカタのビリヤニっていうのもあるんですけども、うんうん、実は、まあ、アワードのビリヤニをちょっとアレンジしたものがゴルカタビリヤニ。 じゃあ、アワドフビリアニと、ハ、はい、イタラアワドフフっていうかビリヤニと、はい、ニと<笑>あと南インドもまたあるんですね。<笑>はい、まあ、ケララビリアニ。そう、ケララフビリニあなんあ先生の初心者は い, <笑>い。いろんなところにね、あるんです ね, ね。日本のお雑煮の味が違うのと一緒ですね。あ、そうですね。<笑><笑>確かに。地域によって。ね うん、同じ食べ物でもね、まあ、ね味が違う、はい。まあ大阪のお好み焼きと広島のお好み焼き。<笑>そうですね。<笑>そうです ね, ね。じゃあその辛さがカルチャーショックになったって、あの、インドっていうとやはりその辛い料理が、うん、辛い料理の国っていう印象はあるので、じゃあカルチャーショックにはなりましたかそれとも、あ、期待通りの。私にとっては、 まあ、その、やっぱ、西ベンガルとどうしても比べてしまうので、辛いなと思って、食べていましたが、はい。どうですかそうですね。私も、ある程度<笑>。<笑> これ撮影した方がよかった。今のリアクションが。会話の試験の時に、学生みたいに、僕に何を思って期待してね。緊張しちゃった。<笑><笑><笑><笑><笑>辛いのは、もちろん予想して、来てたんですけど、うん。うん まあ、辛さはいいとして、どの料理も全部辛いから、そ、う、れ、ん、には驚きました。全部辛い。何食べても。<笑><笑>辛くない料理もあるのかなと思ったんですけど。確か に, 確かにか。どうですか あ, ですありますか辛くないインド料理。まあ、私もあの南インド出身。南インドって言ってもその、もっとこう、南の方で。南の 南,、ね、南, の, 南, の, 南の方、ね、<笑>なの で, で。南もその、山と海で。うん あの辛さが違うっていうか、極端なんですね。海の方は、まあ、もっと甘い、甘いっていうか、辛、あんまり辛い料理がなくて、うん。うん、で、私、海辺、海の料理を、まあ、食べてきたので、その、ハイラの辛さは、やはり私ももう、なかなか耐えられないっていうかそうなだ、うん、とっても辛くて、はい。なかなか食べられないで、まあ、皆さんと多分同じかなと思います。ただ、その、うん 何のか、あの、料理によっては辛さがね、辛さがうまいうあの、辛さがあってうまい料理と、うん、この料理じゃちょっと甘い方がいいんじゃないかっていうのと多分、そこは違うのかなと思います、うん。はい。それはね、確かにあるかもしれない。うんうん、どうですか西ベンガル 州, 州。まあ、そうですね。西ベンガルに比べると、ずっとずっと辛いんですけど、<笑>まあ、インドの中央部っていうか、テレンガナ州とマハラストラ州の、えー、東側、うん が一番辛いってて言われてますね、うんはい、インドの中でも。うん、なんか、カラッとしてて、すごく暑い、うんあの。夏の気温が45をよく超える地域が一番辛いものを食べる。うんえー、海に近いところだと、まあ、暑いんですけど、蒸し暑い、ねうん。汗をかいて、まあ、涼しくなるっていうのができるんですけど、うん 中央インドの人は全然汗、まあ、汗が出ないっていうか、うもうあの、乾燥してる。すごい乾燥。はい、で、だから、辛いものを食べて。うんうん、そうですね。はい、ここから東に行くと、唐辛子のチャツネが出たり、うん、漬物が出てきたりして、うんはい、もう、そう、唐辛子の漬物と、うんうん、あの、 えー、なんて言うのかなそのヨーグルト食べたりやってて。<笑>唐辛子のいや、唐辛子の、唐辛子の漬物とヨーグルトの組み合わせとか、ね。<笑>確かに、<笑>ハイドラワードではさもさも、 茶つねに、その、甘い茶つねにつけて食べるんじゃなくて、唐辛子をかじりながら寒さと思いますもんね。はい そ, うはい、<笑>そうなんですか、はい、辛さを補う。そ<笑><笑>んなにみんな辛さを欲してるんだ。うん、だでも、その、青唐辛子でしょ、うんで。アイドルバードの青唐辛子、あんまり辛くないですよね。ねうん、けど、<笑>日本のシ子唐の辛いのぐらいが辛いよ。ああ<笑><笑><笑>、うん、まあ、北インドの、 グリーンチリーはこれよりずっとずっと辛いので、うん、あまあか、まあ、だから多分テレンガーナで料理を辛くするためにはグリーンチリーじゃなくてこう粉にしたチリチリパウダーですね、うん、そうですねだからそのカレーが結構ほとんどのカレーが赤い赤い赤い<笑><笑> そ, うそれがまた違うなって思いました、ねあ チリパウダーもチリパウダーもいろいろありまして例えばカシュミリチリパウダーっていうのは料理をすごく赤くするんですけど 辛, い辛さはあんまりそこまでないで、うん、じゃあその食事のカルチャーショックが辛さであればじゃあ普段の生活でどうですか <笑>私たちが今住んでる私が今住んでるところは本当に何もない近くにまあ生活するのに困らない程度にはものはありますけど何<笑>だろうちょっとリラックスしにじゃカフェ行こうかなとかそういう風になると車で30分ぐらいかけないと<笑>いけないっていうのが日本にいた時は私東京なんでそういうことも。 あんまりななかかったかな<笑><笑>とい う, う確かにね、はい、でし欲しいものもコンビニ歩いて3分ぐらいの所にあるし何でもちょっとお腹空すいたら買いに行こうとか、うん、じゃそのインドに来る前は、はい、あのハイデラバードについてはちょっとぐらいはまあ下調べじゃ、まあ、た。<笑>あ でなんかそのサイトを見つけたんですねそのハイデラバードに行くならここには行ったほうがいい50あ観光スポットみたいなはい、はい、でい ろ, いろなレストランとかも載ってて結構なんていうの栄えてるところなんだなっていう印象でしたそのサイト見た時はあまあ大きいし、えー、広いしハイデラバードそうですね 経済的によく、まあ、結構良くなっているその I. T. の方が、多分写真に載ると思うんですけれども。うん、何もない、ね、いわゆる何もない、ね、<笑>こっちの地域は。なかなか。東の方はね、<笑>本当にね。ね<笑>西に行くとね、いろいろあるんです。天竺あり。そ<笑><笑><笑>、うん、うですか、メトロができて、ちょっと楽になりましたかそうですね。そうですね。うん、メトロがあると。 どこにでもじゃないですけど、うん、まあ行きやすいですね綺麗だしあにあちょうどあのえっ、ー、といや メ, メトロの話ではなくて、はい、えっ、ー、とその日本人っていうのもそのお酒は、まあ、ビールはねビールで飲むのが、うんまあ、好きな方もいると思うんですけれど、はい、ーーも日本の先生もビールが 好きな、はい。まああの、ちょっとくらいは。ちょっとくらいはそうですねあの。月に一回くらいは。<笑>にね、月に一回くらい、年に一回くらいはね。はいはい、な<笑>で、インドのその、酒を、まあその飲み会に、飲み会をするとか、飲みに行くっていうのは、やはりその、えー、インドは特にその女性がね、高級レストランじゃないと、 うん、あの、他のところは、あまり女性がいけないっていうか、うん、行きにく い,、うん、にくいっていうか、まあ、いろいろあの、白い目で見られますよね。えー、し、あと、ま, ま目、目立つ、ま、いい、ま、あの、ま、目立つというか、後期の目で見られます、ね<笑>はい。で、あの、うちで飲むっていうのがね、うん、えぇ、ー、あの、普通なんですけれども、こう先生もその、そうするとあの、お酒を買いに行かなきゃ、はいね、<笑>で、インドでのお酒の店の経験をぜひ、<笑> <笑><あの><笑>それは視聴者の皆さんにはい本当にでもそれ一番のカルチャーショック<笑>ですよね<笑>、はい、そう私も聞いててんでそんな話してないのかなと思って<笑>そうちょっと遠慮してました<笑>、うん、<笑>どうぞどうぞど<笑>うぞ、ね<笑>はいはい、<笑>まず、えー、とこの辺でお酒を買いに行くとしたら、うん、酒屋に行かないといけないですね、うん、コンビニとか、うん、スーパーにはお酒が売ってないので、はいうん 酒屋に行かなきゃいけないんですけどまずその酒屋がすごい分かりにくいところにあって<笑>例えばその分かりにくいっていうのはどういう分かりにくさなんかその一番近くの一番近くのところは看板もないし。<笑>うん すごい駐車場の奥にあるみたいなところだから、最初この辺にあるよって聞いて見に行ったんですけど、見つけられなくて、2往復ぐらいしたけど見つからなくて、連れて行ったんですよね、<笑>そうそうそうよね後日。はい連れてってもらって、はい、あ、ここかってなって。橋の下の、木の後ろの。<笑>すごい分か駐車場の奥。<笑>囲まれたところ。そうなんですよ。でしかも、 日本だったら酒屋さんでもまあ店の中に入って自分で選べるんですけどまあ私たちの一番近くにある酒屋さんはカウンターがあってその奥にお酒が並んでるんですけど私たちは注文することしかできないのでまず何のお酒を買うか決めないとい決めていかないといけないしそうですねまあ聞けばいいんですけど い, いろいろあるから、うん、そ迷っちゃうあとメニューもないしそうそうそ う, そ う, そ, うそうですねあと人いっぱいです人がいっい<笑>人おじさんたちのお酒のお店 の, その、まあ、窓口があって、はい、そこの列がすごい激しいっていうか2列<笑>、ね、<笑>渋滞みたいな感じですよね<笑>、はい、でも私ら行くと 私はその場で飲まないその場で飲んでる人たちもいっぱいいるじゃないですか<笑>だけど私はその場で飲まないってみんな分かってるから優先的に<笑>通してくれますこっち並んでちょっと少ない方にで<笑><か>も<笑>怖いですよね 女, 女性だしそうそうそう外国人だしはい男の人しかいないです<笑>女の人を買ってるのはまあたまにでもイ ン, ド人じゃインド人じゃないとかそうですね、はいはい、留学生とかかな、えー、だからまあその日が沈んでいくのはちょっと怖いですよね、うん 7時より前には行きたいですね。う<笑>そうそう。<笑>ちょっと怖いんですよね。<笑>まあでもそうじゃない店もあります。あ、えー、そういうところにも、はい。それをタリク先生にてもらって、ね<笑><笑>ね、店の中で選べるっていう。 ソカヤにも連れてってもらったことがあって そ,、ねはい、そこも月に一回ぐらい行ってますあ、そうです<笑><笑>あれ、れさっきまでは1に1回だった<笑> 違, 間違っもろが出てきましまった、はい、そうですね、インドはスーパーでお酒が買えないっていうのもあるしそうそう、うん、あーーインド全体じゃなく て, なくてなこの間聞いたんですけどバンガロールとかだっただらスーパーでもお酒が買えるらしい。買えるようになったんですねハ、ね、イドラはではないんですけどハイドラは一軒しかない<笑> あスーパーじゃないけどそそのお酒を売っているそのお高級あのお酒専門店があって、うん、そこはもうスーパーのようになっていて、うん、お酒専用のスーパーなんですね。そこはもも、うワインも、はい、海外のワインもあるし、はい、現地のワインもあって。はいはい それも西の方ですか、ハイデラバードの。はい、そうですね、はい、西です。はい、なん で, で, でも西です。ここは何もない地域なので。<笑>ただメトロがあります<笑>そう。乗って西に行ってください。<笑><笑> も、まあね、しか行けないじゃないメトロでで<笑>できてよかかっったたすす、ねはい、私が学生の時はまだなかったですね、はい、<笑>まあ12月あもううう少ししンンジジャャララかか、まあ の, の中心まででででで行行けるようになります、はい、そうです、はい、そうですす、ね、ティもそうです、ねはい、もそねねカフェ行き放題ですよ<笑>です、ね、やったーーしかも乗り換えなくて一、ねね、本で行けますよね。 ね、嬉しいこ と, と限りないですねじゃあ食事がね<笑>食事っていうかお酒が大事な<笑>えね熱く語ってしまいました、えーすね、お疲れ様です<笑>、えー、じゃあ同じくその移動あのインドで移動するっていうのも非常にその外国人にとっては大変だと思うので、うん、何かそ の,、まあ、その手段がいろいろありますよねその、まあ、メトロもそうだしバスもあるし、うんまあ、オートもあってまあ メトロはどっちかっていうと、ある程度の基準があって、はい、まあ多分、日本のメトロ、うん、日本の地下鉄になるのと、多分大、まあ一 緒, 一緒かなと思うんですけれども、うんね、バスとオート、ス特にそのバスがね、<笑>バスのその、<笑>バスはね、バスはロのド言いたいことがいろいろある。ね、そうね、そも私よく思うのは、インドのバス停を見れば、インドの全体が分かるっていうことですよ、ね。バス停にバスが止まらないっていうのが、 <笑>インドですよねバス停にはバスは止まらない<笑>バス停の多分ち ょ, ちょっと 10m <笑>それがインドなんです<笑>つまり行ったことの前後 100m 100に真実がある<笑><笑><笑>でそのじゃあバスバス旅行っていうか初めてバスに乗った時の経験とか何か初めてバスに乗ったのはあるんですか どこに行くときでしたっけえっ、ー、と、あ、モールに行くときじゃなかったですかモールから帰ってくるから帰ってくる時だ。どこのモールか ?GBK モールっったんですよ、ね。まあ、ちょっと西の方にある。あ、<笑>そうそうのね、<笑>でも<す>で<笑>からはちょっと行かないといけないんですけど。<笑>はい、行きは、タクシーで行って、で、帰り、じゃあまあ、バスも経験してみますかって言って、乗せたんですよ。<笑><笑><笑>でも、そのときはちゃんと目的のバス停から、 目 的, の目的地までちゃんとたどり着けましたよね。うんうん、すごくスムーズに行けたんですけれども、えー。あの、あれなんですよ。セカンデラバード駅行きのバスは捕まえやすいんです。なぜなら、セカンデラバードって書いてあるので、わかりやすいんですよね、はい。あ、これに乗ればセカンデラバード駅に行ける。はい まあその駅から私たちのところまですぐなんでいいんですけど、セカンダラバード駅から目的地に行くのが大変なんですね。あまあ多分その、インドにいる日本人も、うん、ええー、多分車を使う人が多いと思いますので、うん、まずはその、バスと言っても日本のバスとは、その、まずはその看板がね、<笑>えー、電子、電子看板ではなくて、まず は, い、あのはもうその、板切れに、そうですね、板にその、はい 天気で書いてって、ね。そうですよね。しかもその、現地の言葉があって、番号があって、はいまあ、英語もある、英語もあるところとないところ、はい、ないところもあり、ないといますよね、はいで。それ、それとその、バス停には時刻表がないっていうのも多分知らない人が多いかなと思うんですけど<笑>、はい、どこに行くのかもわからない、えー、バス停だけなん時刻表を期待してなかった。 た<笑>りどうですか最初は期待してました。しした<笑><笑>探してました自刻表ありませんって思って。いや、行ってから探すことはないですけど、やっぱりないんだなぁと思います。うん、<笑>場所によっては、バス停、例えば私のとこに来た時は、バス停がなかったんですよね。ないですね。うん、ただいです、ねうん、架空の、架空の、ね。<笑>ここら辺、ね、<笑>この辺って。<笑><笑> だから、はいはい、バスに乗りながら、Google、はいはい、マップ見てますもんね。うん、そうですね。目的地まで遊んでくらいかなってね。<笑>自分の位置も確認しながらじゃないと<笑>。わかんないからないあ、まあ。新しい街に行くとそうなりますよ、ね。<笑>すよね、<笑>僕も韓国でもロンドンでもそうやってます<笑>。いや、でもバス手がないからね。<笑>あと、あねね、<笑>バスの中でアナウンスがないんですね、うん。日本だと、そのも、 ちゃんとバス停の名前を次 は, ここ次はどこそこ、次はどこそこって言ってくれるんですけど、うんはい、インドでは全く何もなくバーって行くだけなんで。バスが止まるまで待ってたら、そう、そう終点まで来た っ,、ね、っ, って、はいね、うん、そうですねです。アナウンスがないし、あとボタンもないじゃないですか。ないですね。うん、まあなんならドアもない。うん<笑>うん、ドアもないですか。まあドアもその、えー、地域によっては、AC バスはあったりしますね、はい。そうですね、はいはい。でもローカルの うん、オンボロバスはう<笑>そうですね。ハイドラバードはないんですね。はい。この 方, 方もないです。こカ方もないです。ベリにはあります。あ、うん、ケルダもあります。は, はい。あ,、うんうんうんうんあ、ケルダは、もう、5、6年前までは、五六年も、もうちょっと前かな。えぇ、ー、州立、あの州、州のバスと、その市市バ、市営バスがあって、州 営, 州営バスというのかな。うん 中営バスはドアがなく、CA バスがドアがなて、そういうのがあったんですけど、今はもうドアがちゃんとついて、うん、あ, あそうなんですね。はいまあ、ドアは電車にもないよね。<笑>あ、そうで す,、ね、ですね。ローカル列車にも。えー どううもないですね、バンコクに行っても面白かったのは、もういる、まあバンコクっていうのは、ちょうどインドと日本の間ぐらいの、まあ、<笑>発展の状態が、<笑>ね、<笑>だから面白い、面白かったけど、えー、なんかまあ建物とかを見ると、建物も店も道路も、うん、もう日本、 ぽいんですようん、かなり発展してますけど、うんまあ、バスだけがもうも う,、えー、もうハイドラバードのバスがそのまま走ってるわけではないので色も窓とかあのドアとかも、うん、全完全にハイドラバードのバスと同じ、えー、感じだったんですよでだからまああのなんか風景が全然違うんですけど、うん、バスだけがハイドラバードのバス、うん<笑><笑>ど<ぞ><笑> 時刻表とかもないし、エア<笑>コンもついてないし、窓が開けっぱなしで。バス乗ったんですかはい、乗りました。すごい。<笑>じゃあ、その看板ありました看板というか、その、行き先、行き先。き先ああ、えー、たぶ番号だけ書いてあったと思います。ああ、番、あと、書いてあったとしても、タイ語で。じゃあ、バス停と時刻表は バス停はありますけど、自己経路はなかった。はい、自己経路はな い, はないよう気がしますね。はい。だから全部 Google マップで。ああ、まあ最近ね、Google がそれを、<笑>はい。 カバーしてくれるから。でもインドだと、うん、Google マップでここにあるよっていうところに行っても何もな い, もないもありますよね。<笑>この前もね、1時間待って来なかったです。<笑>そうそう。<笑>ここのバス停からそのバスが出るよって書いてあったのに、1時間待っても来 な, <笑>なかったから結局、<笑>レトロで。そう。2つバス停を行ったんです。30分、30分。どっちにも来なくて。うん、結局。 オートでしたっけオートかなタクシーか山間、うん、に乗って目的地まで行ったっていう<笑>えらく無駄なことをしてしまったね<笑> 1時間も待ってたやつかうんそうまあ30分までは待ってた私カルチャーショックです<笑>カルチャーショックというかショックです<笑>カルチャー…<笑><笑> 20分ぐらい経ったらそう極めますよね絶対極めますよね<笑>